はいどうも皆さんおはこんばんにちはマービンですじゃあ今回の企画はマービンとマービンに出会ってもらうというものです、まあ、何を言ってるかというとまあ冒頭であのレオンがマービンに助けてもらうそういうシーンがあるんですけどこのマービンで行ったらどうなるのかというのを見てもらいますまあ、行きましょう よしささっと行くんで足早くしてありますほら、うんまあ、俺としては、えー、マービンとマービンが手をつないでほしいですねであとここで一応誰か教えちゃいましたけどこの同僚と会うこともできましたちだ、ま、マービンだ そっちの手もうんああでここはちょっとグロインで押しますまあ一応出会うことはできたと部下か同僚にあちょっといいよいいよよしよしよしじゃあ行こう行こうすぐ行こうよいしょじゃあ行こうさあマービン来い ここがいやー捕まえたマーベン、マーィ ン, ンだけでおりも何で<笑> な, なんにそこマいる。ン、やレオンじゃねえわ、えはこいつ。レオンケネディもう一人警官がいたでも バービーとかも終わってるしレオンとかも終わってるなだ鼻が潰れちゃってる<笑>おお顔がやばいんっそうここでまあ終わっちゃいますねちょっとまあこれバグを使ったやつなんでこのローディングは無限にかかるんでまあ、この後は見れないですだけどまあここが面白かったんで、まあ、動画としてあげます じゃあ今回は以上です。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。